食べる人。はい。パ、はいはいはい、ンダはラブネアイス。お母さんもこのトレトレ市場限定みかんソフトクリームにしたいと思います。美、は、味、い、しい。うまいわ。さすがトレトレ市場限定や。うん。おいしいね。ちょっとみかんやね。みかんやね。ね あのシャーベットみたいな全然本当トクリームは欲しいねねちょっとクリーム感もうちょっとあると思ったねみかんの感じが強いねでもこれはこれで美味しいよねおっとおっとおっと海おれ にに行きます確かにこういういいいいいかかおしゃれななこここた、うん、す雨んんだ結局にでねワンハム家族毎週金曜日配信中んる の, え こ, のこのカラスの変なところはどこでしょうか、神田君。 んのカー違うねうね、ん、目目がと<笑>はいそえっ<笑><笑> 待ってー夏大滝うんう行こ う, 行こう立派な鳥うんはい、レしてね、うん この石畳がまたいいね。<笑>おおすごい気持ち い, い。ハリタマ美味しい。ババ何って二回撫でると金運。 かない安全じゃあお母さんは2回回でます2回このの石撫でると準備とあの願い願事かなうっておいなかあいたわ。あ 絵、えー、結びと願い事叶う3回だあと役だからあ、ね、と役の人はい、じゃあお母さんもは二、い、回一、二、お願いします次は次は先行っちゃいますか<笑>先まで行くのにいろいろまだこれはお清めの はい。それ、あそこで燃やすんやじゃあ、ワンハム家族が、また人気が出ますように。我が家がみんな元気に過ごせますように、願いを込めてさします。怖いね、みんなが幸せになれますように、お願いします。すーはい、何するん。うんそうなん、燃えてるかな。 ワンハム家族の人気が出ましたありがとうございます<笑>言っとかなきゃね日本一本日一のビクじある よ, あるよめちゃでかいこれこれめちゃくちゃ大きいやる今やるいい、ま、最初に滝のあそこで お, お参りしへんれそれそれあれ風やすごいすごい ちゃんとお参りしたからでしょ。すごくない本当にここの時行きますよ。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん。あんか。マジこれ感動する。 それからみんな延命長寿の水を飲みに行きます。そうですよ。そう、あのドラゴンから。まだまだちょっと待って。何、ぐうちゃん何もらったの。あの、お財布とかに入れて持ち歩けてってやつだよな。うわー。めちゃくちゃいいやん、ここ。ね、あ、どっちの龍飲むんだろう。 こっちは延命長寿のお龍のお水お龍これみんなでさ一緒に飲んだらいいやうちらさまづきを交わしてまた真の家族になろうぜいい<笑>え、全員でこれこのお皿で延命の水を飲みいただきましょうおじちありえない を飲みましたおめでまとうござ飲みますいただきます。<笑> おいし、はい。でも。寿命が伸びました。はい、ああ、早いね。お<笑>いしい。はい。いただきます。 うん匂いました、うんはい美味しいこっちは勢いいいちっ勢が強いねあ、うん、おいしい味違う違うマジで気する えー、あの子もっかとこああ絶絶絶対対対おおるるるややね、ねね、ねそそそここここななんんかほら、太陽ががが出てきてきいいっっにに魚に絶対魚うとるよ、ねね、てて い, おいしい オッケーいただきますうんここのまさかこっちのはが冷たいありがとうございます こ, ちらあこっちもっと滝の近くまで行けるねあなんかさあの滝の水しぶきがここまで届く時々水が。 これが一番。大丈夫。うおー、滝が近い。この距離で見れるなら、ここに来るべきやね。ちょっとお金かかるけど。大丈夫。 すごい。はあー、回ってきて。はい。鍵から、うわあ、すごい。これ、会場かい。もう一番上じゃない。いやー、日本にいるなら、この滝を一回見たほうがいいね。いろんな滝を知らないけど、この滝を本当に。すごい。 どうきっぺえ滝どううっですいわ、ねここね、あーここさ、がさ、龍が登りしそうやねワンハム家族あーめちゃめちゃきれい。 え木のトカゲのところにちょっと持ってってあげたいぐらい素敵な木おおなんかいっぱいいろいろあるねおもしってすごい、ね、願い事叶えてくれる的な感じなのかなどう し, したら神様が作ったやつにお前こいいガラスお前ごたやるいいよいいよやる うん。やめろ。なんでおろちんゆとコラボできますようにって書けばいいや。やりたくないならいいよ。やりたかったらやればいい。じゃあスペースいたらお母さんもその隣かごかな。みんな幸せになりま す, りますように。 さっきより低いさっきより低い。 <笑>じゃ あ, あの一番超身長のお母さんが引っかけますね代表で準備はするのかお願いします、うんうんうんうん、いいよ入れや よ, よしできる頑張って大きいで重いあだどうぞどうぞカンタ手伝ったらなかっか <笑>大丈夫。<笑>やば い, <笑>、はい。あ、あ。<笑>何番や。出す、あださんでいいよ、何番か見ればいいんじゃないの。<笑>あ、二番や。<笑>あ、<え><笑>あ、だせ。あ、引って、戻さないか。<笑>ほんで振る、す、不思議人は振ってね。 おででる か, な何でか27番20何 番, 20番っ大丈夫<笑><笑>子供用のじゃあやります。 じじゃららなないいかかよ、よ、えー、っ、うん、だったけででも、だぶまさかの、<笑>夫婦で同じなんかのや、ね、確かにね。じゃあみんな 何何か見せて僕は…ええお二番や子供の二番もらってこな子供二番はい、みんなバーバン星向けですキチはい、きっぺーちゃんキッチはい、カンタさんはベベン大吉ですおめでとうございます、大吉やった大吉がばっかがいいわけじゃないけどね吉だっていいこと書いてあるかもしれん私たちは吉 ちょっとゆっくり読もうかなこれから那智大社に向かっていきますここから那智大社はねあの地図のねいっちゃんあの上のところ那智大社に行ってパンダと吉平のが生まれてくる前に安産祈願した場所にお礼参りをしに行きましょう11年12年ぐらい経ったけど<笑>喜んでくれると思います えお願いした木じゃん願い事叶えてくれたで、うん、こんなに大きくなったかって言ってくれるわ、うんうん、こ, のこの木じゃないよいや景色がすごいね<笑>まだ始まったばっかなのにめっちゃ随々なんだけどこれよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょはいこのね 石の階段がなんか見つけた。た豆杉<笑>の実<笑>、ね。えこれ石じゃない？石ね、あそういうことね。はい次行こう、うんうんうんうん。この木ですね。 お参りも終わってやっとこれだねこれだね神田とキッペ生まれる前にここの木に来てこの札にね、書いてね穴に入った穴に入ったよ穴ね、あるよこっちにほや、ここや札書いてある穴へぇーえへっいらうん ままあこここれはもうう家族ののややな、まあ、そ, うそうねねいていす<笑>、うんうん、すごいよよ、ね、木穴に入ってきますよいしょおお狭いね。 あ、涼しい。よし、いいよカッキペイ置いていいよ。結構急なかいだね。本当トトロに会えそうな感じするよね。すごい急。めちゃめちゃ急。ね、よいしょよいしょ。左開きでしょ。ちょっと待ってよ。そうか。ああった。あそこのことか。あそこのところに、さっき一周回ったときにあった。 ありがとうございましたこれからもよろしくお願いします 毎週金曜日配信中、うん、こてこてもららったらいいい食べておいしい、うん、くいちゃんとおいしいって。 おいしいらしいです。うん うまい。うまい。うん。美味しい。最後までご視聴ありがとうございました。そして、いつも高評価やコメント、とても励みになっています。ありがとうございます。このチャンネルでは、我が家の日常や。 子どもたちの成長記録をアップしていますのんびりとした内容なので皆様にもリラックスして楽しく見ていただけましたら幸いです動画を見て面白いなと思っていただけましたら高評価やチャンネル登録していただけるととても嬉しいですまた動画の感想や質問などお気軽にコメントいただけると嬉しいです 季節の変わり目なので皆様ご自愛くださいねそれではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしていますバイバーイ最後までご視聴ありがとうございました